本日は東京コミコンの2019に来てるんですけれどもなんとマックス・続き喧嘩を売られましたいやーこれは喧嘩ではないじゃ、はい、今日はですねなんとこちらの Y さんがやってるブースの隣の隣でめちゃくちゃ迷惑な音を響かせているブースがあるんですよかしかもなんかね白とピンクでチカチカ目がいてんだよ<笑>の形でーす てのですよあああんたの方がってたよかったしかもね僕ね最近ハゲキャラで売ってるのに取られてんだよ早いよあ早いよって改めまして<笑>自己紹介お願いしますはい我々が選ぶですせーのバーバリ ー, バ ー, リーわれわれす 名のジュリアナのたたりという名前で活動していましたが令和に変わる瞬間に笑われるに再生いたしましてジェラトのたたりとなりましたそして昨年の2019年1月9日にメジャーデビューしたにもかかわらず名前が変わったということで2020年来年の1月9日全く同じ日に全く同じ発表でもう1回目に発表することになりましたバラエーイ 何もアメ だ, はだ僕合パフォーマーの明日 の, ルのランクフィー劇です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 あいいっでも一でいちの矢島さんなんですか個個も個おーだけどあーいや対で対 ね, 君がうですよね30秒おにぎりチャレンジみたいなのあるじゃな 今回の早い王って言われてのるいてことはかなりの実力者も揃ってる中でのターゲットどうでしょう食べるの好き食べるの好き食べるの好き、まあ、ラーメン一杯食えないかうまいこんな感じで元気よくやっていきたい、はい、と思いますせーのファウル 僕僕が食べるんかとあのこれ塩ではい5、はいね、つ目。<笑><笑><笑><笑><笑> はいじゃあ3つ目海苔いきますはって、やっぱり、ね、乗りがああるるやつは、はい、のしか選んでねじゃんもそれうまいやん。 同じ味ばっかりで飽きんじゃうるかららう豆がある、はい梅梅梅梅昆昆昆昆布布布布 開けるんじゃないか作戦。ぶっちゃけ、同じ味は関係ないですよ、ね。あ、そうなんですか。ただ、これ結構リアルにハードだな。<笑>これ結構ハード。結構ハードいい。いいチョイスします。いいチョイス。いいチョイス。あいいイスあさあ、それでは、<笑>マックス続きバーサス、<笑>エロスを戦い。おにぎり、ずっと対決成功をいます。<笑>よい、スタートー。やりまーす。頑張れ、頑張れ、頑張ってまいりましょう。 先におおに個個食べた方がでですバックさんはお1人や、OK、早いいいいいいいいう美美美美美味味味味味しいいしいあいしいいししい個目もいってるよおいしいあこっちまだや邪魔しない。 もう4個食べてる。ち ノリ の, のやつ先切っちゃったのもうノリじゃないよマックスさ ん, がいくッさん今五つ目今5つ目いってやるもうノリじゃあないノリがえなちゃたたには今あとでも残り3個残り4個ぐらいじゃい い, い, い, いい勝負ですよマ ッ, す、ね、ックスさんすごいよね普通に2つでここに引っこっゃったか早い肩にあるよちょっとだけにど う, どうしたどうしたどうしたエンジンだよしたどうしたどうしたどうしたどうしたどうした ・まだい抜けるこれは冠城さんいないとピーマンなんじゃないですか・おい ここに行ってるさあと1個、あと 1, ああと1個、半マジでリアルにすげえいい勝負、でも最後、あ上だけとこれだけ、あとこれだけオムライスどうああい、しゃべってるわ じ, じゃないよ、しゃべってるわじゃないよ、っ口の中から先、開いた方が勝ちですね。いやああラ 判定どちらですかおおのおお前優しすぎるだろ 僕も同じことも。ええいいいすすすすたたたますねすますねいいいいいいいいいいいいででででででももも早早っっっんんんんんなささ正直言っててててかかか、はい、くくくららどううだいいだわ大人のののにによししし僕あ来年のメジャーでる時に一緒にいるるろしくお願出出ぜひ月マ 分秒っったからててです、ねえー、頑張って僕らもっと鍛えてまたますんでおー、はい、あーおさ本日はナツのただれさんにお迎えしての早食いバトルでしたせーのバブリー ありがとうございます。ありがとうございました。ぎゅっとしゃいましたマジで。やばくないですか？マジで。ありがとうございます。これあのガイワラに話していくんで情報はお願いします。いやもちろんもちろんもちろんもちろんもちろん。ありがとうございます。